さんよろしくお願いいたしますはい武士堂魅力です本日最後のエンバイト失礼しましたエ ン, エンバイトになります精一杯踊らせていただきますよろしくお願いします